でえっと、今日もう一つの計算はですね、今度は例題で、テキストの例題で例の 4.92 というのにありますけれども、あの無理数の連分数近似を求めようというものです。で、えっと、無理数の場合は、あの今の有理数の連分数展開のように、その有限回 の, の操作ではまあ終わらないわけですね。一般にその今のやり方で連分数展開をしていくと、 まああのえっ、ー、とまあちょっと い, のいろいろ勝手が違うところがあるんですけれどもまあアイディアとしてはその有理数の連分数展開と同じような、えー、と考え方で計算を行うことであの無理数についても連分数近似をあの表示することができるという話を今日説明したいと思いますでそこで、えー、とまずこの、まあ、実数 α ですね実数 α の まあ連ル近似を考えましょうということで、えっと、まず α1 というのを、この α と置いておくことにします。で、そして、まずやることは、この α1 ですね、この α1 という実数を、その整数部分 と, えとまあ小数部分でに分けてあの表しましょうということをしますので、えっと、まず Q の えー、とですね、9の一としては、この α1 のこの、えー、と フ, ロアフロア関数ですね、α1 を超えない最大の整数をとっていきます。つまり、これでその、えー、αqi としては αi の整数部をとるということです。で、えー、α の i プラス1ですね、次 の, その展開の係数としましては、えー、とこの アルファ i-Qi イイですからこのアルファ i のうちその小数部分、えー、と1に満たない部分の逆数を取っていきましょうということであの計算をし行います一応あの無理数の連分数展開近似を行う際のルールは、まあ、この2つを組み合わせて行うだけなんですけれどもあの実際の計算はあの少し えー、と込み入っている部分がありますので、これをちょっと例題で見ていきたいと思います。えっ、ー、とここではそのルート3ですね。このルート3をまあ連分数で近似しましょうということを考えるわけです。でそこで先ほど説明したルールに従ってまず行うことはこのルート3をあの整数部分と小数部分にあの分離することです。で ルート3はその近似値は多くの人がご存知だと思いますけれどもあの整数部が1ですからそうするとまあルート3を1プラス小数部分にこう分離するわけですね。でこの分離の仕方の小数部分というのは、えっと、厳密な表現でないとわからないんですけれどもあのとりあえずここではその、えっと、ルート3マイナス1がこのルート3の小数部だということに で表せば以後の計算もうまくいきますので、えっ、ー、とまああまり難しいことは考えずにその小数部分はあのこのように表せる形で表すというのは基本です。で、えっ、ー、とでまずこのルート3を整数部分と小数部分に分けましたので、今度はこの小数部分のあの分子を1にして表示表示します。えっ、ー、と今小数部分がルート3マイナス1でしたから。 分子を1にしたその形で表すとその分母はルート3マイナス1分の1という分数で表されます。で,、えー、とで今度はこのルート3マイナス1分の1という数を先ほどのルールに従うとまた整数部分と小数部分に分離するっていうことになるんですけれども、まあ、これを一遍にやるのは ちょっとこの表現からは難しいので、えー、とまず分母を有理化します、えー、と分母を有理化というのは、まあ、このような形ですね、えーとまあ、あの分母と分子にルート3プラス1をかけることであの分母をち ょ, っとちょうど2というふうにできますので、まあ、こういう形にしますで分母を有理化しますとこの 今度は新しく2分のルート3プラス1という表現になりましたけれども、これを改めて整数部分と小数部分に分けて表すことができるようになります。ここも2分のルート3プラス1の整数部分と整数部がどれくらいの大きさなのかということを知る必要ありますけれども、これでは1以上2未満の数だということはわかりますので、その知識を使って えーとまあ、1プラス残りの部分という形で表します。で、えー、と最後に、えー、と整数部分と小数部分に分離してまあ表したところでその今度はその小数部分ですね小数部分の分子をまあ1にするという形の変形を行います。 そうすると今度はルート3マイナス1分の2という分数が出てきましたのでこれをまた整数部分と小数部分に分離するわけですね。でそれも直接できない場合にはやはり先ほどと同じように分母を有理化します。で分母を有理化しますと今度はその2分の 2× ルート3プラス1という表現になりますがちょうどこれで分母が払われて ルート3プラス1になりますからこんなふうに今度は見ていくわけですね。ルート3プラス1は 2, 2以上小数部 は, は2ですからそうするとこのルート3プラス1という数を整数部分と小数部分にこう分離しますと2プラスルート3マイナス1という形で表すことができます。 で、この小数の部分の √3-1 の分子をこう1にするわけですね。そうすると、その分数の分母に √3-1 分の1という分数が現れるんですが、実はこの √3-1 分の1という分数は、この連分数近似の最初のステップですね、一つ前のスライドで出てきましたので、 まあ、ここから先はあのこれまでの2枚分のスライドの計算がずっと何回も何回も繰り返されることになります。すなわちこれは連分数展開の際に、えー、とあの循環節循環小数のように循環節が現れることになりましてで、えー、とこういう形でルート三を連分数近似していきますと、まあ、1、1、2、1、1、2までここう来たんですね。 えー、112の2はこの部分の2なんですけれどもそこから先はもう121212というふうに1と2が交互に現れるというその循環節循環が続きますのでまあえっとこれ以降の展開は最初の係数が1で次が1と2の循環節ですよという形で表示することにします。ですので えー、とまあ今回のルート3 の, あの連分数近似の表示というのはあのこのような形になるということを押さえておいてください。でちなみにこの実数ですね特にその無理数の α がその循環連分数で表せるかどうかということについてはその。 実数を循環連分数で表せるための必要十分条件がありましてこれは α が9分の m プラスマイナスルート n で表せるということがその必要十分条件であるということが知られていますでこの形 の, その無理数というのは、えー、と二次無理数と呼ばれていまして整、まあ、形数の二次方程式の根として表されるものですここまでいいでしょうか ということで、今回は、その拡張ユークリット誤助法の性質を新たに紹介しました。それから、拡張ユークリット誤助法の応用としまして、有理数の連分数展開の計算と、それから無理数の連分数近似の計算方法を紹介しましたで。次回の内容なんですけれども、次回は拡張ユークリット誤助法の応用としまして、 えー、と中国女三をあの使いますでこれはのテキストですとセクション 4.8 にありますけれどもあのこの授業で扱う、まあ、一番重要なあの計算テーマの一つでありますので、えーとまあ、あ の, ぜひあの学んでいただければというふうに思います必要ない人はまた予習もしてきてください よろしいでしょうか。では、あの今日の講義はこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。